よーいカメラオッケイ音オッケイヤショーケ、OK、イよっスタートどうも皆さんこんにちはフィギュア大好き監督ラボの監督です今回はフィギュアを開封しますこちらでございます以前に出したこちらの動画こちらメルカリで購入しましたアラバスタの多分ナミとビビと あと、ロビンと何かな ?10 年前のフィギュアで新品未開封が売ってたので購入しました。はい。で、開封すると言っておりましたが、この動画で開けていきたいと思います。なんとこちらですね、厳密に言うと2011年に発売されたフィギュアなので、11年前になります。そんなフィギュアがメルカリに新品未開封で出ていたというわけで、10年前のフィギュア、状態大丈夫っていう状態も含めて開けていきたいと思います。 ちなみにこちら、購入してからですね、約もう半年以上、この状態で封印されておりました。こちらのシリーズなんですが、ワンピースデラックスガールスナップコレクション、1から3まであるのですが、1と3だけゲットしております。今回ですね、ナミが2人と、ビビとロビンがいます。はい、こちらでございます。デデン。ナミですね、ミスダブルフィンガー戦の衣装となっております。 どうなんでしょうかね古めのフィギュアをです、ね、中古ショップで買ったらもう手にベタベタがついてですねあこれはひどいなと拭いても拭いても取れなかったんですけども今回はどうでしょうか、ね、未開封なのでもしかしたら大丈夫なのクレーンゲームでゲットできるものでしてこんな感じ で, ですね当時クレーンゲームの箱にですね吊るされていたのかなと思いますどうでしょうかこちら見た限り状態としては大丈夫そうですねこの中に袋に包まれてはいはいはいはい どうでしょうかナえ、めちゃくちゃ良くない立体感やばくないこれ11年前にこんなクオリティの高いフィギュア出てたのすげーベタベタはしません 11年前の台座は今と変わりません。 いいじゃん顔のクオリティやべえなと思ってたんですけども全然そんなことはないいやむしろ戦えるんじゃない今のフィギュアとサイズ感は小さめなんですけどもいや全然 OK ですねちなみにナ、ね、ミのフィギュア何個か持っておりますが比べるのはちょっとなっていうこれが POP の波ですねはいサイズ感としてはやはりですね小さいですねこちらはあれクレーンゲームでゲットできる波ですねで個人的に監督が一番波のフィギュアでぶっちぎでいいのはこちらめちゃくちゃでかいフィギュアもしナ フィギュア一体欲しいなっていう方ですねこちらのナミフィギュアクオリティがエグいのでね見てくださいこのジーパンのシワえこれクレーンゲームでトレーンがゲットできちゃうのみたいなナミのフィギュア一体欲しいなって方はですねこちらめちゃくちゃおすすめです どどんどん上げていきましょう続きましてこちらビビでございますはい監督ビビ大好きでございますアラバスタの王女でございますでこのクオリティであればもう間違いないですよねちなみに監督ビビのフィギュアですね今はこれだけかなこちらのビビとなっておりますはいはいちょっと10年経過してるからかかすかになんて言うんだろうな見えますかねはい、まあ、全然気にならないですねはいではビビ行きたいと思います 後ろから見るだけでもすごいもん。この白のさ、このグラデーションやばいよね。さらっと後ろを持ち上げる、引き上げる。王女ビビでございます。こちら、アラバスタ編で、サンジがナミとビビのために買ってきた踊り子の衣装です。こちらと大きさを比較しますね。いいめちゃくちゃいいこれも飾りたいですね。 はい。で、今、こちらあげましたのが、DX ってデラックスエニアね。デラックスガールズスナップコレクションの1でございます。全2種となっております。ボリューム2は持ってなくてですね。そして、ボリューム3です。ちなみにこれ4個セットで、金額はですね、2999円。1対500円でゲットできました。ありがとうございます。ちなみに、1体ずつ買うとしたら、だいたい1500円ぐらいですね。過去にも言ったんですけども、シリーズものを集める際は、1体ずつではなく、もうセットでバンと買っちゃった方が、めちゃくちゃお得です。ただ、このフィギュアは11年前なんで、 なぜかわからないんですけども11年前のフィギュアってもう手に入れられないから高くなるかなと思いきやですねただたくさん出していたんでしょうね。 結構お安く買えましたのでもしこの動画を見て気に入りましたら是非ですねメルカリですとかで購入してみるのがおすすめですじゃ早速いきましょうボリューム3弾に関してはですね同じく2体ですねこちらナビとロビンでございますナビナビじゃねえ<笑>えー、ナビ行きましょうえ次紹介しますのはこのカーボーイスタイルウェスタンスタイルに関してはこれ本編で出てきたのかなあこれは台座めっちゃ綺麗ですねはい歴史を感じさせませんはいお 後ろ姿だけでクオリティ高いってわかるので す, すごいよね。あ、でもちょっと待ってね。これは劣化なのかわかんないけども、足の部分、ちょっと色移りみたいなものがついておりますが、そこまでもう目を凝らさないとわからないケースなので、もう全然 OK でございます。サイズ的にはとても小型なのですが、十分なクオリティとなっております。いいね。色使いも良くないナミ。かっこいいですね。これ、銃持っておりますね。ベスタン風のナミです。 続きましてラストロビン行きたいと思いますで監督ロビンフィギュアはですねグリッターグラマラスかなはいこちらのロビンを持っておりますイ豆はもめちゃくちゃ綺麗でございますロビンちゃんいきましょうさうわ 細かいな何回も言うけども11年前のフィギュアと考えられないくらいめちゃくちゃ細かくこだわっております。 正直ですね、これネタ枠として購入してみたんですけども、これ全然語れますね。えー、見てこの日本刀、かっこいいね。こんなシーン多分なかったと思うんですけども、無知があります。ロビンでございます。まあ、やっぱサイズは小さいながらも、なかなかいいと思います。はい、というわけでですね、このチャンネルでは、自分が大好きなもの、本当にいいものをお勧めしたいなと思ものはですね、ぜひとも皆さんと共有していきたいと思いますので、今後も監督ラボをよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。